カメラオッケイ、フォトオッケイ、役者オッケイ、用意スタートどうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。匂い問題、意外と自分は大丈夫。と、そこら辺だ。油断はしておりませんか<笑>猛暑の夏、気のせいではない。立ち込めるアンモニア臭、うん、消したい澄み切った空気をお腹いっぱい吸い込みたーいそんなから、そんな方におすすめな商品は、ヌーン プラスオン買わせていただきました。富士通ゼネラルプラゼオン DAS303KW ホワイトを買いました。でこの脱臭機なんですけども様々な種類が売っております。この商品を買ったのはこちらのポイントはこの理由です。優秀な脱臭機としてレビューが高め。脱臭機能の他に空気清浄機、貸しなど多機能。そして総合的にコスパがめちゃくちゃいい。見た目、デザインがいい。というわけでこちらの商品買わせていただきました。 はい。で、早速ですね、開封していきたいと思います。久しぶりの大型家電でございます。前回は何買ったかなそれくらいすごい久しぶりでございます。どうしたどうしたどうしたんだよこのような形で入っております。取扱説明書がドドンとございました。はい。ナビが大好きとのものです。 本体を出させていただくのですが、よっとあ、思ったよりも、めちゃくちゃ重いっていうわけではなかったですね。で、あとは、こんな感じでございます。この、白い、あっオープン熱いはい、というわけで、こちらでございまーすプラジオンの脱臭器この青い部分は、剥がしていいものなので、剥がしたいと思います。ここにも貼られております。恒例の重さチェックですね。 はいはいこれくらいの重さですもっとめちゃくちゃ重いかと思ったんですけどもそこまで重さは感じませんと言ってもまだこれ片手で持てと言われるとはいこんな感じでございますまあ、いけなくはないけども多分5分持たないなという感じですね簡単な仕様をです、ね、紹介していきたいと思いますまずこちら脱臭器というわけでです ね, 面上下4方向ですねここ 上、下、右、左、吸引構造が繋がっております。前面からするので、この本体を壁にこう、つけちゃっていいというわけです。ありがとうございます。そして、ダッシュの畳数、こちらは20畳となっております。ダッシュ方式は、金属触媒方式とオゾンです。そして、んくせえぞ。ダッシュというですね、匂いセンサーもつながっております。本体サイズはですね、横が300、縦が276、奥行きが446となっております。ちょっと奥行きはありますね。 はいといとうわけでですねこれからはですねもう少し中を深掘りしていきたいと思いますやっぱりその脱臭器というわけでフィルターが切れなますよねこれどうやって外すのかなおはいはい本体表側はですね外しますとこうなります1枚 こ, この白いやつ2枚でさらによく見てください金属的なものも入っておりますね、はい、上から乗せる感じになっております はい、フィルターは3つ搭載しております。一番大きなものは、プレフィルター。綿ぼこりやペットの毛。空気中に漂う大きなホコリを取ってくれます。続きまして、囚人フィルター。漂う花粉。小さなホコリを取ってくれます。最後に、プラズマイオン。床面に付着した花粉。荒れる物質に、プラズマイオンと低濃度オゾンを照射して、抑制してくれます。この3つが付いております。はい。で、このフィルターなんですけども、フィルター交換ですね、必要ないものがあります。まず、高速メガフィルター3。こちらですね、脱臭が蘇えることができる、フィルターオートクリーン機能というものがあります。 それがあることによってて交換はしなくて、OK、です続いてプレフィルターとシューキンフィルターこちらは水洗いすることで交換が不要となっておりますはいダッシュなんですけども高速メガフィルター3オーンユニット消臭成分の放出この3つのトイプルダッシュでスピーディーに匂いを取り去って くれます。ちなみに、脱臭機の上に衣類を置いて、脱臭モードを押すことによって、衣類の匂いを取り除くこともできます。あとはですね、タバコだったり、もう焼肉、あの匂い、それから焼き魚、あとキムチ、そういった料理系の匂いにも、この脱臭機、活躍できちゃいます。ありがとうございます。はい。そしてですね、高速メガフィルター3、機能なんですけども、ペット臭はわずか5分、タバコ臭は 2.5 分で、匂いを吸着して、分解して、スピードダッシュを してくれますありがとうございます。で、この高速メガフィルター3なんですけども、4つの段階があります。まず1つ目、強力。4方向、9両方向から空気を吸い込んで、浮遊している匂いの元を強力に吸引します。絡み取ります。そして2つ目、吸着。先ほどですね、中を上げた時に金属のプレートがかすかに見えたと思うんですけども、この金属酸化触媒フィルターが匂いを吸着させます。そして3つ目、酸化分解。酸化力で匂いを科学的に分解してくれます。そして最後、4つ目、 加熱処理ではヒーターも備わっておりましてヒーター加熱で触媒を再生します。 他の機能も見ていきたいと思います。空気清浄機機能について、えー、脱出脱抜機というわけですが、空気清浄機としてもかなり優秀です。こちらは周辺の犬の毛やホコリも周知にしてくれます。肉眼でも見えるホコリですとかを収集するので、約1ヶ月に1回お手入れが必要です。お手入れ方法はめちゃくちゃ簡単です。これを外しまして、ここに使用していますとホコリが溜まってきますので、掃除機でバーっとやれば簡単なものです。 はい。続きまして、加湿機能。いや、加湿機能ありがたいですよね。ちなみにこの関東北海道に住んでいるので、実験は悩まされるんですけども、梅雨というものをあまり経験することがないのですが、この加湿機能を使うことによって、お肌に優しい環境にしたり、あとは喉を潤してくれます。本体カバーを外すとですね、加湿用の水タンク約 2.6 リットルが搭載されているというわけで、見ていきたいと思います。こちら、こっちではなく、こっち側ですね、給水タンクが備わっております。ここを押します。 そして、こうすると、カバーが外れます。あとは、給水タンク。こちら。ね、この蓋を開けて、水道の蛇口に、ちょぼちょぼちょぼちょぼ、こんな感じですので、こう入れて、あとは蓋を、こう差し込み。はい、OK です。ちなみに、水タンクは、抗菌、コーティング済みです。ヒーターを使わず、動作させていく、気化式となっておりますので、電気代はお安めです。 続きまして操作パネルを見ていきたいと思いますえ見た感じ結構いろんなボタンがあるかと思うんですけども切り加湿風量運転切り替えという風になっておりますプラズマイオンをつけるダッシュフィルターをつけるボタンはですねちょっと押し込み型のタイプとなっておりますエコモードがございますこのボタンを押すことによって消費電力を 25% を抑えることができるのがエコモードとなっておりますそして本体なんですけども消音設定も優秀です 静かな運転をで場所を選びません。弱運転、過失運転停止時はマイナス20デシベル。自動運転時は24から43デシベル。こちらはそのやき声よりも小さいです。ただ、注意点としましては、脱臭モードで風量を強にすると大音量となり、少し音が気になるなという感じになります。他にもですね、こちら、チャイルドロックですね。あと、ま、猫飼ってる方もこれ結構使えるかと思いますね。フィルターお手入れ機能が2つございます。過失の部分と囚人の部分です。その他にも、切りタイマー、1時間、2時間、4時間の3段階に 設定することができます。 というわけでですね、プラジオンの脱臭機、紹介していただきました。気になるお値段見ていきたいと思います。監督なんですね、ヤフーショッピングで購入しました。こちらはペイペイモール店さんというところで、通常価格が 24,575 円、送料込みです。で、そちらにさらにクーポンが出ております。1,228 円。支払った金額は 23,347 円となっております。で、さらに家庭買うときはですね、ぜひね、皆さん、ヤフーショッピング。今回のバックポイントが 4,802 ポイント。なので、実質 18,545 円。で、2万円を切る価格で、この 脱臭機を購入することができました。かなりいい買い物したかと思っております。ちなみにそれでもちょっと高いなって方はですね。小型なものもあります。コンパクトモデルの das ハイフン 15b はい、そしてペットモデル a t d s ハイフン 150b こちらはですね。サイズが小型になって機能としてはこいつには負けてしまうのですが、部屋自体が小さかったり、置く場所がなかなかないなって方はですね。こういった小型の部分も検討してみてはいかがでしょうか？はいというわけでですね。脱臭機ささっと紹介させていただきました。ぜひこの動画参考になっていただければなと思っております。改めまして、監督ラボの監督と申します。 えー、普段はですは自分が大好きな自主映画だったりアニメそれからこういったですねおすすめしたいものをですね紹介してますこういった家電 レ, レビューなんかもやっておりますのでもうぜひとも見てくださいというわけで監督ラボの監督でしたまた次の動画で会いましょうよし強力4方向強力上下左右ですね4つからえ お, 肌に優し お, お肌を優しくしたり違うえお肌に優しい環境にしたり自動運転 ミングしいいなって。はい